こんにちは今回は2019年6月に発売された GMWB5000 のエイジド加工モデルである GMWB5000V を購入しましたのでレビューしたいと思いますネットにあまりじっくり見られる写真とか映像とかがなくてですね、えー、購入を検討する情報が少なくて困ったの で, で今現在購入を検討されている方が参考になるような映像をですねちょっと撮ってみました この GMWB5000V なんですけどももともと販売数も少ないらしく、えー、現在ではですねすでに定価で購入することがですねちょっと難しくなっています自分はですねあの銀座と丸の内の自食ストアにはですね、えー、まあどっちか一軒置いてあるだろうと思って行ってみたんですけども、えー、どちらもですね、えー、発売して即完売しましたと限定モデルですので、えー、もう在庫はありませんときっぱり言われてしまいました ですが、銀座の G-SHOCK ストアのすぐ近くにあるですね、エストネーションというセレクトショップに行ってみたところですね、普通に置いてあったということですね。そこでようやくゲットすることができました。どうしてもですね、GMWB5000V、このエイジド加工モデルが欲しいという方はですね、カ価プラスですね、1万円から2万円。 払えるのであれば、えー、まだですね楽天とかアマゾンで買えますしでメルカリやエアフォークにもですねちょくちょく登場しておりますので気になった方はしばらくですね、えー、ウォッチしておけば手に入れることができると思いますこのモデルの特徴的な部分といえばですね何、えー、といってもこの風合いのあるエイジド加工と呼ばれるものですね 銃の素材に使われるようなですね、えー、いわゆるガンメタリックなテイストになっています、えー、これがですねバカかっこいいですねこのエイジド加工と、えー、本体のですねこのずっしりくる重さがですね、えー、このモデルはめちゃめちゃしっくりくる感じですねこのモデルのベースとなってるのが、えー、GMWB5000GD のブラックモデルだと思います で、イメージとしては、えー、GMW B5000GD のブラックモデルを途中まで作ってでその製造過程でパーツをですね一つ一 つ, つエイジド加工したものが GMW B5000V になるという感じですね、えー、そのためですね、えー、と中身はですね GMW B5000GD と変わらないんですね GMWB5000GD が6万8000で GMWB5000V が11万円なのでこのエイジド加工に4万円出せるかどうかっていうのが肝になってくると思いますスペックや機能的にはですねこの2つのモデル変わらないのでこのエイジド加工に4万円出せるかっていうのはかなり迷うところだと思いますね個人的になんですが奮発して GMWB5000V を買ってですねまあ本当に良かったと思ってます えー、4万円ですね上乗せして GMWB5000V を買うより、えー、GMWB5000GD を使い込んだ方がなんか風合いが出てかっこよくなるよっていう方がですねそうやって言ってる方がネットにいたんですけどもどんなに使い込んでもですね絶対この風合いは出ないかなと思います辞職、えー、ですので、ね、超丈夫なので、えーまあ、どんなに使い込んでも、ねえー、せいぜいちょっと傷がつく程度だと思います イメージとしてはですね GMWB5000GD は、えー、ゴールドも、えー、ゴールドモデルもブラックモデルもおしゃれでファッションとして選ぶ感じですねで今トレンドの G-SHOCK を身につけている、えー、分かってるなこの人っていう感じですねあのキムタクのやつじゃんすごいみたいな感じですね 対してですね、GMWB5000V のイメージはですね、えー、もうそのものズバリ高級品っていう感じですね GMWB5000V はですね、えー、遠くから見てもですねなんか明らかにやべえ磁石だっていうのがわかるんですよね表面加工だけでイメージがガラリと変わっちゃうっていうのはフルメタルっていうですね素材のポテンシャルなのではないかなと思います はいえー、GMWB5000V の性能などの、えー、カタログスペックはですね GMWB5000 シリーズで共通です対衝撃機能はですね、磁、えー、色でおなじみですので、まあ、ここは説明不要かと思いますね GMWB5000 は20気圧防水なので、えー、水泳や素潜りのダイビングまではそのまま使えます 深く潜るですね、スキューバーダイビングはやめてくださいと、えー、説明書に書いてあったので、まあ、スキューバーダイビング以外であれば、普段使いであれば、全然、えー、問題ないかと思います。次に LED ライト機能ですね。えー、最近の、ね、G-SHOCK では、標準搭載の、えー、じわっとついてで、じわっと消えるライトになってますね。点灯時間をですね、えー、2秒と4秒で調整することができます。次にソーラー充電ですね。 文字盤で発電して動力にできるソーラー充電機能がついていますので日頃つけてですね持ち歩いていれば電池が切れたりすることはないということですねあとワールドタイム表示機能がついてます世界39都市と世界協定時刻 UTC の時刻を表示することができます G-SHOCK CONNECTED っていうですね、スマートフォンのアプリを使うと、えー、よく行く都市5つを、えー、設定することができます。あとはですね、えー、おなじみの、えー、ストップウォッチ機能もついてます。ストップウォッチのですね、えー、使用時にですね、えー、時刻を表示するようになってるので、まあ、一時期の G-SHOCK はこの日のなかったみたいなんですけども、このモデルでは時刻が表示されるので使いやすくなっています、えー。その他にもですね、えー、アラーム機能とか、 カウントダウンタイマー機能が標準で搭載されています今までですね G-SHOCK を使ったことがある人たちにはおなじみの機能はまあしっかり入っているという感じですね G-SHOCK コネクティットアプリを使うとですね Bluetooth でスマホと G-SHOCK を接続していろいろ面白いことができますスマホと連携してです、ね、時刻補正したりあとワールドタイムの設定とか本体のですね機能の補佐的な機能がはもちろんなんですが えー、GPS と連携して行った場所と時間を記録したりするユニークな機能もあったりしますで中でもですね、えー、自分が面白いなと思ったのがリマインダー機能ですねでこのリマインダー機能っていうのは指定した日時に誕生日とかを設定できるっていう機能なんですけどもディスプレイの部分に半角からも表示できるっていうのが、まあ、地味に嬉しいですねなんか中学生の頃にですねあのベイビー G の アニメーションにですねものすごくときめいた時のですね思い出がですねこの半角かのを見てですねよみがえってきて、まあ、ちょっとワクワクしちゃったというですねはいいかがだったでしょうか、えー、G-SHOCK 初代 DW5000C の遺伝子を受け継ぐフルメタルスクエアの GMWB5000 から誕生した エイジド加工を施したニューモデル GMWB5000V ということで最初ですね、購入する前は GMWB5000GD のゴールドとブラックも選択肢にあったんですけどもまあせっかく買うならこっちだろうという見えとあと現物を見た時のインパクトに引かれてですね G-SHOCK のですねこのスクエアタイプにですね12万円も出してしまいました。 で, ですがですね今ははですすね毎日腕にはめててニニヤニヤしておりますつい最近までですねミニマリスト的なですね生活をですね自分してたんですけども、えー、もう長らく休眠していた物欲をガバッとですね根本から掘り起こされるようなですね素晴らしい このアイテムを作ってくださったですね歌唱さんにですね感謝の気持ちを表明したいと思います、えー、次はですね久しぶりに G-SHOCK スマホを作ってくださいと言いたいですねこの動画は最後までご覧いただき誠にありがとうございました